じゃあ、ゆりこたいです。せなさん、こんにちはイエイ。今日は何がを作ると思いますか。そう、ラザーニアでございます。ばか。<笑>準備もぱっちりしよきました。で、なんで今日はラザーニアを作りたいのは、まあ、まず実はね。私の一番好きなイタリアの食べ物はラザーニアでござる。 そう、お母さんは、ね、いつも作ってもらったんですよしかしあれサンタちゃんでしょサンタ か, かわいいというかちょっとなんかかわいいちょっともうちょっとよ<音声>こんな感じこれちょっとすてきそう実はクリイタリアでクリスマスの時にラザニアを食べる文化があるんですよ今日。 私はねいつもクリスマスの時は必ずラザーニアを食べたので、えー、と今日ラザーニアも作ってみたいと思いますで一番最初はザーイタリアのラザーニアを作ろうと思ってたんですけど実はいろんな種類がなかなか見つからなくてもう日本に合わせてるちょっと合わせてるのラザーニアを作りたいと思いますのですごく簡単なので皆さんもクリスマスの時にちょっと作ってみてください じゃじゃ、じゃじゃ、<笑>よいしょ。まずは玉ねぎです。チボルラ。ねぎの匂いはね、もう懐かしいは感じはする。イタリアの料理だとすごいネギが使う文化がある。 カレッシュができたらもうシェフがいい。全部作ってもらおう。<笑>イタリアンの。ね<笑>、あ、いや、日本がいいな刺身。でも刺身自分も作れるけどね。いやるよ<笑>。ほっほっ ほ, ほ次は、オイルボイルを温めること。で、オイルボイルは二つのスプーンで入れます。どえ OK。でね、知ってるサンタさんはね、イタリア語でバッボのターレと言うんですよ。 かっこいいでしょパッコなターレよしよいしょで、色を変えるまではちょっとまっししゅうです次はおにいこを入れたいと思います いいね、イタリアンメイドカーペができそう<笑>でメイドカーペ で, でも昔にやたらしたかったんですよやっぱり憧れて次はトマートを入れますこれですいやあうわーいい匂いだなー 次はお塩です。じゃん。これ一本を入れたいと思います。一本一つを取りたいと思います。ちょっとね。これだ。一回入れて。次はペッパーです。これはもう好きな感じで入れていいと思います。 は結構好きだから結構いっちゃいますうんうんめっちゃおいしいよいしょできましたじゃらじゃじゃんいい感じですよいしょでこれで全部を入れたいと思います のパスタはねもうお湯がいいいいらなななくていいみたいな感じののででこのままで入れ ち, ゃいますちょっとねこの私のオーブンはねでも私のっていうかここのオーブンはね結構ちっちゃいなのでそこまで<笑>入れないなんですけどイタリアのサイズだとこれの4倍4倍プラスですね4倍ぐらいもっと大きいんですよ。 で次はパルメザンチーズを使いたいと思いますこれセレブンディ・ライムにも売ってるからすごく見つかりやすいですでいっぱい入れたいです私はねパルメザパルミンチーズまあチーズ自体はすっごい大好きもう私のアマゾンリストはだいたい食べ物サルミとサラミとチーズばっかりなんですよあとコステ。<笑> 次はモッツァレラチーズを入れたいと思います本当のラザニアはねベシャメラを使うのなんですけど日本はねなかなか見つかると作るも難しくて高くて今回は普通のモッツァレラチーズとパルミザンでお任せにしたいと思いますまあ、多分あとがフって溶けるからこのくらいでいいと思いますで次はパスタを入れたいと思います では、このままのいいみたいなのではいぴょっよっしゃーぴったりまま ま, まちょっと<笑>ちょっと待ってぴったりじゃなかった次はもう一回同じことを繰り返しますのでもう一回ソースを入れますこれはねあんまりフーラのラザニアだと 5枚ぐらいが入っちゃうんですけどこれがちっちゃすぎるからもうラザニア風ってな感じに見えばいい<笑>ラザニア風おそいのモッツァレラよいしょ 次はピのチーズ、ピザのようなチーズとモッツァレラもう一回を入れたいと思います。 おいい色ですねあいい色ですよいしょはいよっし ゃ, よっしゃできましたーじゃん うん、美味しそう。いやー。ではイタリア語でいただきますって、覚えてましたか。ボーナスベティート。食べてみたいと思います。おー。あ、美味しそうですね。うん。うん。柔らか。うん。 おいしい<笑>うん I'm molto da una bella. イタリアのラザニアとやっぱり味はかなり違う<笑>まあ感じはするんですけど私は結構悪くないと思って結構好きな感じ甘くてちょうどなんかちょうどいいバランスもとってるんですけどやっぱりこのダブルチーズみたい があるのは一番好きかもしれないですね。でパスタは一枚だから、通な ラ, ラザーニアだと本当に何枚が入れます。もう三五枚までは入れるんですけど、女性だともしかしてそんなに食べないんですよ。だからまあちょっとライトな感じにしたい方はこれでおすすめです。うん。 かんぱい、ね、あら、さるて、あったら、すべて、し、いえーいべびやむし、すぐわあ、おいしいということで、ラーザンニアを作ってみましたこれはね、なんか簡単だから私のオフ会の時も、なんか簡単に作れる作れそうなんですけど、皆さんがいかがでしょうか あとははお家でで食べてみたらはどうですか結構簡単 で, でしたんですねやっぱり本物よりはものすごい簡単でした全部20分ぐらいしかかかってないから本当急いでるの方でもすぐ作れるから超便利だなって思いましたで今年はね あの家族と一緒にちょっと過ごせないなんですけど実はライブもやる予定なので YouTube でぜひ見てくださいお一緒にクリスマスを過ごしましょうイェイ<笑><笑>この動画が好きだったらいいねボタン押してチャンネル登録してくださいあといつもコメントも読みますのでよかったらぜひコメントもしてくださいまたね<笑><笑>